はいどうもこみです。さて本日はですね、こちらのイベントえ、9周年記念チャレンジですね、これを攻略していきたいというふうに思います。まあ、もういろんな YouTuber の方がね、いろんもう動画たくさん出してくれてもいますし、 ツイッターやってらっしゃる方は、あの、かなりね、ツイッター上でも攻略情報出てるかと思うんですけども、あの、今回のね、この9周年記念チャレンジは、個人的には、まあ、ここ最近ではめちゃくちゃ簡単なチャレンジだなというふうに思えていて、で、何が簡単かっていうと、あの、小手先の技術いらないんですね。あの、ユニットを残そうとか呪文残そうっていう、そういうスーパープレイをやろうとすると、また話は当然変わってくるんですけど、単純にクリアしたいだけっていう場合には、 めちゃ簡単です。<笑>本当にね、めちゃ簡単なんで、えー、ぜひね、この方法、あの、まだクリアができてない人は、あの、見てほしいなと思うんですけども、どんな風にやるかっていうとですね、えっ、ー、と、プランニング的にはここですね。えっ、ー、と、まず、えー、この2本のアーチャー島に、ウィザードを当てます。ウィザードをね。で、このウィザードたちが、ここの、えっ、ー、と、インコとエリクサーポン、タンクかなまで壊してくれたら、 ここの部分からユニットをドバーッと出すだけです。これだけ。マジこれだけなんですよ。超簡単じゃないですか。<笑>こんなんでいいのかなってね、本当にね思っちゃうぐらい簡単です。で、まあ、ロイヤルチャンピオンをね、えこっちの、えー、アチャトから出てていって、こうぐるーっと外周をね、歩かせていくようなイメージになるんですね。ということで、えーっと、クリアができてしまうので、まあ、早速やってみたいというふうに思います。 はい、ではですね、ちょっ と,、えー、と準備をして、えー、よいしょ。いきますか。まずは、ビザードをね、ここに、1、2、3、1、2、3、3体ずつ出します。で、この3体がね、えー、と多分いいかなと思いますね。まあ、2体でもこっちの3時側はいいんですけど、特にこの6時側はね、大量にスケルトンが来るんで、これ、さ、え、ら、ー、に追い水かけていって、このスケルトンを、ね、追加のビザードできっちり焼いてください。で、これができたら次は、 えー、グランドオーデン登場ですね。グランドオーデンここに出してください。ここに。この一番手前側のところですね。あのー、空になってる場合、ちゃんと陸にしてくださいね。で、出してあげて、まずはボムタワーを壊します。こんな感じで。ボムタワーを壊したら、ここからちょっと忙しいです。パッといきますよ。ババキン出して、アチャクイ出して、スパビズ全部出してから、フリーズです。で、後ろから、パーティーウィザードを全部入れてください。こんな感じで。これね、スパビズをね、出す前のフリーズで、 えっ、ー、と、バーバリアンキングがシングルインフェルノにやられちゃうのを防ぎます。で、タウンホールの付近に行ったら、これインビジを打ってください。このインビジがね、若干難しいかもしれない。あの、タウンホールにかかんないように、インビジを連発で行くんですね。で、これ何のためかっていうと、えっ、ー、と、このなんだっけな、えっ、ー、と、あれ、<笑>えっと、パーティーウィザートと、えー、なんだ、えっ、ー、と、スーパーウィザート。こいつらを、えー、生きながら生きながらるために、 えー、こうですね。インビジを使って、えー、インフェルドのダメージを止めていきますんで、えー、ロイヤルチャンピオンを適当にこう出してください。な感じですね。で、今、アーチャークイーン結構ダメージ食らっちゃってるんで、まあ、追加でこうね、えっ、ー、と、フリーズを当てていきましょう。で、えっ、ー、と、これもちょっと若干やばいかな。<笑>若干やばいな、これは。はい。でも、ま、これでもいけるか押していけるかな。えっ、ー、と、相手の、えっ、ー、と、こんな感じで、えっ、ー、と、クロス棒ではねえわ。 宝石器にホーミングシールド投げながら、ロイヤルチャンピオン宜ですね。インビジブルの呪文でこうちょっと隠してあげると い, いですね。こんな感じでひょいって。これ若干難しいテクニックなんですけども、まあ慣れてくれば全然できますんで、こうね、隠してあげるって感じ。ていくと、はい、こんな感じですね。もうこれでおしまいです。どうですかね。まあヒールの呪文も適当にこの使ってもいいし、使わなくてもいいっていう感じですね。あの、ポイントになってくるのは、えー、ここの中央部分、 このタウンホールのところで、こんな感じでね、この辺にこう、インビジの呪文をこう、これ、ヘイトですけど、インビジの呪文こんな感じでこう、撃っていくんですね。で、えっと、相手の防衛援軍を倒しながら、さらにタウンホールのダメージっていうのが、スーパーウィザードと、あと、パーティーウィザードに入んないように、まあちょっとこうね、サポートしてあげる。で、タウンホールのところで、レイジの、ヒールの呪文を2回ぐらいポンポンと撃っちゃってもいいかもしれないですね。あの、そんなことをすると、なおさら、タウンホールの爆破の後の、 えー、なんだ、えっ、ー、と、ポイズンダメージか。これね、タウンホール14にやったことない方はちょっとわかんないかもしれないですけど、結構強力なダメージがあのポイズン効果として入るんですね。タウンホールが爆発した後、ね、これをヒールの呪文で、ね、相殺していくっていうことも、まあ、やると、なおさら安定するかもしれないですね。もう一回言ってみましょうかね。はい、ではですね、もう一回行ってみます、えーと。ウィザードを1、2、3。 1,2,3 出しますね。はい、出していって、アチャトを撃破して、内側に切り込んでいってもらいます。ここ、スケルトンがいっぱい出てくるので、ここに関しては、こんな感じで追加のビザードを出していく。これね、余裕があったら、こんな感じビザ部ドを全部あーと、ね、スケルトン全部い っ, っちゃってもいいですね。いしまって、まとめてこんな感じで倒してもいいかもしれない。こうやっ て, ポって、ポンって、ポンって、ポンって。別にビザードね、別に使い捨ててわないんで、こんな感じで ボ, ボンボンボン出していって、こんな感じ、ポイって。 こんな風に、序盤にスケルトンを処理ができるんであれば、こんな風にしちゃったとしても全然いいですね。あの、まあ、なおさら、のしのし安定するというか。で、えボムタワーはね、これ、えっ、ー、と、スーパービザードとかを巻き込んでやられさせないために、え先にこう、グランドオーデンって潰しておいた方がいいですね。潰しておいて、潰し終えるところら辺で、こう、キング、アーチャークイーン、スーパーウィザードでフリーズを使うと。で、後ろからパーティービザードの集団を出していく。こんな感じですね。 で、フリーズ一発で簡単に、えっ、ー、と、シングルインフェルノが壊れるんで、それ以上は必要ないですね。ヒール、まあ、念のためにここ打っとくと、なおさら安定するかな。打っておきながら、でここですね。インビジョを使って、スーパービーザードを隠していく。ね、スーパービーザードを隠す理由っていうのは、えっ、ー、と、防衛援軍もね、スーパービーザードにこう処理してほしいんで、まあ、隠してるところありますね。で、ヒールも2個追加しておきましょうか。で、えっ、ー、と、フリーズもさらに当てていって、相手の防衛援軍とかを完封していくって感じ。 いいフリーズも1個当ててきます。パビズの攻撃がね、結構防衛軍を処理するのに重要なんで、これが残ると結構いい感じですね。パビズがポイズン効果でやられないと結構ね、バード楽になります。こんな感じ。やっぱフリーあの、ヒーロー2個あそこに打ちちゃった方が楽かもしれないですね。ポンポンと会社あー間違えた<笑>間違えちゃった<笑>。インビジ、あの、ウィザード出そうと思ったらインビジ行っちゃいましたね。まあでも言っちゃってもね、こんな感じで楽勝なんですよね。 これちっちゃくなる呪文ってそんなになんか攻撃力下がってる気がしないんだけど効果あるのかな<笑>あるんですかねよくわかんないっつってはい。変、ま、質、あ、はもう言わないって人に言っちゃいいですね。<笑>こんな感じです。ドバカしていけちゃうんでね、あの特に難しい技術がなくてもあのこの報酬はちゃんともらえると思いますし、あのもらえたら今度ね、呪文を残すとかユニットを残すとかまあそういう難しいテクニックに、うん、ステップアップしてチャレンジしてもらったらいいのかなというふうに あそこら辺はあの自分たちのたも楽しみ方なんでそれぞれやってもらったらいいと思うんですけども5分間もあってこの感じだったらねだいぶいけますよねもう一回行ってみますかこれラストですね失敗したらこんな風に失敗するケースもありますよっていうことでご愛嬌ください3連発成功したらお見事ということでぜひ真似して123123ですねでウィザードはしっかりアーチャー塔を壊すまでは仕事立てましょうで この後スケルトンを釣るんだったら、まぁ全部どうすんなだって言っちゃ え, えって感じですね。すげえ量出てくるしかしこれ。どうなってんのよ ?2 体ぐらいビザー追加しましょうか。2体追加して、出てくるスケルトン。さらに3体目の追加かなこれ足んねえな。ビザード足んねえな。すげえスケルトン多いな、これ。多い多いって感じですね、本当に。スケルトンの集団、えげつないな。さらにこう追加して、はい、こんな感じ。え、ビザードあっ、ダメかダメかダメだな。しょうがない。<笑>もう、グランドモーデンで削りましょうか。 はい。結構、スケトの攻撃にやられてますね。やられてるな。ウィザード追加するか。おええな。よいしょ。<笑>ああ、トークに入っちゃった。<笑>もう、ひどいな、これ。こういう事故が起こっちゃうんでね、なんかあんまりウィザードの処理はしたくないですね。スパ使ってもいいんですけど、スケト間違いないんだけど、なんかちょっとね、えっ、ー、と、使うと、その後の援軍処理に使いたいから、まあ、こうなっちゃったらもう序盤ね、諦めて、まあ、さっさともう一回やり直してもいいかもしれないですね。<笑>はい。 こうなったらおしまい、イキング、クイーン出して、スパビズ出して、で、フリーズでシングル止めて、パーティーウィザードパレーして、はい、パレーしますね。で、1個、ヒールを打っといた方が安全かな。 打っといて、で、ウィザーと私ちをヒールで守りましょう。で、守りながらタンホールのダメージが入るところで、こう、インビジですね。このインビジね、タンホールにかかっちゃうことが結構あるんだけど、かかんないポイントをこう、うまいことに、ね、見極めながらやってみてもらえたらいいかなって思います、ね。で、はい、これ、アクアダメージをもろに食らったんで、ちょっともうね、これ多分どうしようもないと思うんですけどね。うん、まあ仕方がないな。こんな感じで押していくしかない。 いや、これはやっぱどうしようもないね。ちょっとね、タンコールのバカダメージ食らっちゃったらさすがに お, おしまいだわ。<笑>あの、ウィザード、スーパーウィザードがみんなやられちゃいましたね。<笑>こうなるとね、防衛軍がマジで処理はできないんで、これでもうゲームオーバー見みですね。はい。っていうミスが起こるので、あのスケルトンだけですね、あの処理ちょっとうまいことあの気をつけながらやってみてください。そこさえ処理できちゃえば、まあ、あとは後々のところはどうにでもなっちゃうかなっていう気がします。こんな感じでね。 いや、失敗しました。最後。<笑>このスケルトン嫌だね、これね。だいぶ数が多いんで、このスケルトンたちを処理するところが、まあ、しっかりできるまでは、あの、何度かね、ウィザードをこう出しては、えー、引っ込めてを繰り返して、えー、トライしてみてもらうと、まあいいかなって感じね。残ったところは、あと真ん中のところですね。ね次の難点は、タンホールのところで、ちゃんとインビジを使って、 えー、スーパーウィザードとパーティーウィザードを守れるかどうかですね。で、ここが守りきれたら、タウンホールの爆破に合わせてトームを打つと。ト打った後、敵宜ね、えー、とシングルインフェルノと、えー、おでん像のところらへんにフリーズ連打してれば、あとまあ勝手に、えー、相手の防衛援軍とかを、ね、倒して前に進んでくれたアーチャークイーンとかがこの辺に抜いてくれるんで、ロイヤルチャンピオンをこっち側のね、アーチャーとーに出して、でそれで、えー、とゲームオーバーと。ゲームオーバーっていうかゲームクリアっていう感じかな。ね はい。まあラスト、ちょっと簡単にまとめましょうかね。今の言ったことを。まずここに、えー、ウィザードを出していね、こう。で、こいつらがえ、こっちの金庫とタンクに歩いていきます。この辺のスケルトントラップは、まあ、えーと、処理ができればより、えー、後半が安定しますので、あの、時間に余裕のある方はね、もうウィザード一1体で釣っちゃって、で、えー、先に処理するっていう方がおすすめですね。まあ、2、3回やり直すは、おそらくうまくいくと思います。で、これがまず第1位ですね。はい。第2位。 第2パターンはもうここから先に全部のユニットを投入していきます。こうねガンガンガンガンって、こと普通のリーダだけは残しておいてください。あとロイヤルチャンピオンね。これを残して、あと全部この部分に投入して、がっつり押していく。ね、これが丸え番。で、えー、と丸三番のポイント、えー。フリーズをシングルインフェルノに当てましょう。これ、えー、ちょっと遅いとね、ババリアンキーがやられちゃってもたないことになる。で、必ず当てるようにしてくだこれ、丸三で。で、丸4番は。 インビジの呪文をこのえー、バックエリのタンクのね。そこに行きましょう。こう打つことによって、アンホールは、えー、露出させながら、えー、スーパーパーティーウィザードとスーパービーザード。これを守っていくっいうね。で、タンフォールの爆破ダメージに関してはフォームと。 昼の呪文。お昼ルの呪文ね、ここにどんどんってもういっぱい打ちちゃっていいです。もう重ね打ちしちゃってい い, い, いので、もうガンガン打ってポイズン効果を相殺してください。で、そうすると確実にスーパーウィザードが生き残って前に進んでくれるので、えー、ロイヤルチャンピオンを、まあ、ほぼ同時のタイミングでここから当てていくるんですけども、トントントンとこうね、全部歩き回ってくれて、えー、ゲームフリアという形になりますので、 ぜひね、えー、クリアできずに困ってらっしゃる方、これ参考にしてみてもらえると、まあ、ほぼほぼ確実にいけるんじゃないかなというふうに思います。ご参考になれば幸いです。というところでですね、えっと、本日は9周年チャレンジのですね簡単なクリア方法ということで、えー、話をさせていただきました。 いかがでしたでしょうか、えー、とこんな感じの動画はまあ、なかなか珍しいんですけども僕のチャンネルはです、ね、基本的にあのクラン対戦の解説系の動画中心にやっております。ホール12から14まで幅広く扱って、えー、どんな風に攻めたらいいかというポイントを、えー、解説するまあそんなチャンネルになってますので、えー、これからもですねぜひ、えー、ご視聴いただけたら嬉しいと思いますし今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。